それでは鈴木さん、えー、発表うをお願いします拍手をお願願いいいいししままますすす拍手たありがとうございます、えーとま、英語タイトルになってますけれども、デルタプレント C エクステンションを w i t h u s i n g p イ b i n d 1 1ということで、えー、と発表させていただきます。えーと で私の自己紹介なんですけれども、えっと、Python 歴が大体、えっと、10年ぐらいでして、で現在、えっと、勤務先は、えっと、すみません、株式会社資生堂になっています。 でそこで、えっと、肌画像の、えっと、評価方法の、えっと、研究開発を行っています。でステイド化粧品会社なんですけれども、まあ、なぜそれがあのやっているのかっていうことであの、まあ、店頭とかですねあのもちろん皆様の、えっと、スマホとかでもですね、えっと、肌をあの画像を解析してでそれでその人の肌タイプに合った。 あのものをおすすめするみたいなそういうことのためにえっとまあ画像を解析するとあのそういうあのバックエンド側の開発を行っております。でですねえっとまああのえ私は Python 結構好きでやっているんですけれどもあのまあ私があんまりですねあの社内には Python をやっている人ってあんあまりいなくてですね えっとまあ、とは言っても肌解析をやっている文化というのはありましたで、えっとまあ、その中 で, です、ねまあ、趣味でやるんだったらまあいいんですけれどもあの、えっと、同僚とかを巻き込んでやるとすると、まあ、そこには文化があるということですで、ねえーまあ、組織があると文化があってでその文化の中にプログラミング言語というのもまあ入っていると思いますで、えっと、特にあの効率が求められる場合とか、まあ、歴史的な資産 ととかがああったり、まあ、あとメンバーのスキルという理由であの C, C プラの開発っていうのをしたいっていうあのことはあると思います。<笑>で一方、ですねあの、まあ、あの知っているあのと思いますけども Python、グルー言語としてすごい、えっと、優れているし、まあ、ライブラリもたくさんあるので、まあ、そういう Python も使いたいと思います。でそういう時に、まあ、えっに、と、広めていきたいわけなんですけれどもかといってもともとある文化を大事にしたいとあの。じゃあどうするっていうことです。<笑> そこで私が選んだのは、えっと、Python と C 言語をまあ連携して、えー、っとやるということです<笑>で、えー。Python と C 言語の連携方法なんですけれども、えーっとまあ、Python から C 言語を呼ぶ方法って何だろうということで、まあ、公式ドキュメントを見るとですね、えーまあ ヘッダーですね、Python.h をインクルードして C 言語をビルドすると、そういうやり方があります。で注釈として、これ C Python 限定であるし、もともとあるライブラリを読みたいだけだったらば C Types でいいと、あるいは CFFI のものを利用したらいいと書いてあります。まあ、だから下に書いてある3つですね、Python.h を C 言語側でインクルードしてビルドする方法、そして C Types を Python 側でインポートしてライブラリを呼ぶ方法。 で、CFFI と。で、じゃあ、えっと、私がここで紹介している PyBind11 イイって何なんだっていうことなんですが、えっと、まあ、現在なんか CFFI がベストっぽく、私がこれ読めました。で、PyBind11 イイは、えっと、基本的にはこの CFFI に似た機能を提供するということで、まあ、えっと、今回共有したいと思っています。で、PyBind11、えーまあ、イイについてなんですけれども、まあ、何かというとですね、えっと、Python の性格証を、ま、簡単にできるようにしてくれるライブラリーです。 でブーストパイソンから派生したらしいです。でえー、とちょっとこれ調べてるうちに、えー、と気づいたんですけれども、機械学習ライブラリー、えー、Dlib、まあ、皆さんあの使っているかどうか知りませんが、た、まあ、多分ご存知の方も、まあ、もしかしたらいるかもしれないと思います。でえーとまあ、それのです、ね、最新コミットをちょっと見てみたら、えーと、トップのところにです、ね、ちょっとこれ赤線が効いてあってちょっと小さいんですけれども、 パイドバインドブン の,、まあのえっと、アップデートに対応しましたというコミットがあってあ使っているんだなということで、まあ、全く使われてないわけじゃないということで、えーまあ、紹介する価値があるんじゃないかなと思いましたで、えっとまあ、早速、ちょっと簡単な使い方ではあるんですけれどもえっとですね、えーはいえっと、そうですね まず C 言語側でビルド、C 言語側も書く必要があるので、C 言語側でち ょ, っとちょっと待っていただけますか。 まあ、いい C 言語側で、えーとまあ、こういう言語があるとします と,、えー、と関数 で, ですね、えー、と2つの、えー、とイントを取ってそれの、えー、と合計を返すという関数、まあ、それをどうしたらいいかというと、あのーまあ、セットアップパイに、えー、とその下にですねパイバインド11モジュールのこういうふうに書いてこのアッドって関数を公開しますよっていうふうにすれば、あのー、それでできますとでセットアップパイはえっと下のように書けばえっと OK で、えー、とエクストモジュールのところにまあこういうふうに書けばよいと、まあ、これだけなんですね<笑>で えっとまあ、実行例なんですけれども、えー、まあこれどうやってビルドするか、C、ま、言、あ、語なのでビルドする必要がありますと。でえー、っと実行するには、えっと、セットアップパイのデベロップとかいろいろやるとあのビルドが走りますで。それはですねあの下に書いてあるように、えっとまあ、インポートイグザンプル、今回イグザンプルっていうような、えっと、モジュールを作ったので、まあ、それを呼ぶことができますと。でえっとまあ、そこでですね、 マイパーソンであれば、ハテナマークをつけることで、そ、えっと、こ の, あのドキュメントを見ることができるし、まあ、実際1たす3は4という、まあ、当たり前ですけど、普通の、えっと、答えが返っていきます。<笑>で、まあ、それはいいんですけれども、マ、えっとまあ、シー言語なので、まあ、データ型が異なるとエラーになります。<笑>まあ、それはそうですよね。えー、例えば、下の例で言うと、えっとあの、1点いくつを足しているのかな、少、えっと、数の、えっと、フロート型を出 し, 出してます、まあ。そうすると、えっとまあ、ちゃんと警告を出して、インコンパチブルファンクションアギメントということで、 えーっとまあ、それはだめですというふうに書いていきますちょっと待ってくださいね。でえっとまあ、これが、えっと、ここさっき説明したのはここまででしたね、えっとまあ、資源がないデータが異なるとエラーになるということでした、これ、あのクイックスタートなんですけれども、PyBind11、えっと、イイはです、ね、えっとまあ他の、えっとまあ、ナンパイとか、他の周辺ライブラリとの連携の方法も提供しているので、まあ、それをご紹介したいと思います。 私もそうなんです私はもうあの特にです、ね、ナンパイを入出力にするモジュールを作りたいなとだけど C 言語からするとナンパイモードのデータ型って、えっと、まあ解釈できないものなので、まあ、それをどうやってあの C 言語側に変換するかというのは問題になりますで、えっと、まあそういうモジュールも作成できますで例えば こ, れでここで紹介するのはです、ね、2つのえっとアレイを受け取って要素ごとの和を取ったアレイを返す関数ですと。 でえっとまあ、ちょっとたくさん書いてあるんですけれども、えっとまあ、なんでこんなにたくさん書く必要があるかというと、戻り値のナンパイデータ型、まあ、Python に、えっと、ナンパイデータ型を返さないといけないんですけれども、えっと、そのデータ型っていうのは、えっと、普通の Python は知らないも の, あの、普通の C 言語は知らないものなので、えっとまあ、それを作成する必要がある と, で、えっと、Python 側で作成する必要があるということで、PyBind では、えっと、ナンパイドット .h でそれをあのラッパーを提供して、えっと、作れるようにしています。<笑> 公式のドキュメントとかにも言い方書いてあるんですけれども、えー、っといろんな方法を用意されています。<笑>で 例えばですねいちいち C 言語の方にコピーするやり方であるとか あ, のあるんですけれども、まあ、ここではちょっと法律性を優先して範囲チェックをしないでアクセスする方法、えっとまあ、それはどこに書いてあるかというとこのアンチェックドっていうところを使うとですねあの、まあ、チェックしないようなポインターが取得できてそこから先は C 言語の文法で処理できるようになっていますあのという方式を利用しています。 でえっとまあ、これ実行するとですね、えっとまあ、インポート、エグザンプして、ナンパイを使って2つのアレを用意して、でそれを合計するような、えっと、ものが、まあ、当たり前ですけど実行できると。でえっとまあ、当然なんですけれども、えっと、まさっきと同じように、えっと、指定した方以 外, のた指定した以外の方が来た場合はエラーになりますと。今ちょっと小さいんですが、眉、え、き、っとまあ、しないで動作になるということもあります。例えばですね、ここで言うと、えっとあのまあ、上の方は、えーまあ、まだいいんですけど、ここの えー、とここですねあの、まあ、1つ目のあれと2つ目のあれの長さが違う時で、えー、ときで、まあ、4つ目の合計値何になるんだってこれ決まってないんですけれども、まあ、変な値が入ってきてしまって、まあ、こういうことになります と, で、えーとですねまあ、あとは、えーとまあ、さっきと同じようにフロート型<笑>とかを入れてしまうとやっぱりそれもダメですよというふうに言われてしまいます、まあ、そういう注意点はありますと。だけどまあすごく使えると あのただこれだけで使えるっていうのはまあ便利かなっていうふうに思いました。で、もう一つは、えっと、まあ、愛源ですね。皆さん愛ンご存知かどうか、ご存知かもしれないと思いますけれども、えっと、結構有名な、えっと、線形代数ライブラリーで、えっと、マシーブラで利用できるヘッダー割りの線形代数ライブラリー。 選挙、えっとねあのーまあ、台数ライブラリーというと、まああのーまあ、効率性が重要なんですけれども、まあ、あの有名な五等ブラスと比べても、まあ、遜色ない程度に高速というふうに、えっとまあ、言われていますで、えっと、まあ、これもですね、あのー、結構かなり簡単に利用できますで、えっと、C 言語側はですねえっと まあ、これ今回どういう感想を作るかというと、えっと、愛源を用いたすのえと行列の乗算を行って、えっと、結果を関数あのマトリックスのマイルスプライを作るというものですと。で、ま あ, あ、新言語の操作は、ゲンを使うと、まあ、これだけなんですけど、まあ、計算するだけなんですけれども、えっとですね、まあ、それをあの書くことができると。 これビルドするときはセットアップパイの下の方にえっとインクルードディレクトリーにアイゲンをダウンロードしたフォルダを指定すると、あのまあ、そういうふうにするとあのもうそれだけでうまくビルドして動いてくれますと。モド戻ッ値のデータ型もですねさっきのナンパイよりに比べるとすごく短くなってですねあの C コードのソースの方がすごく短くなって。えっと やってくれますと戻り値の出た方は C 言語側でメモリ領域を確保してでその後でですね所有権を Python 側に渡しますというそういうやり方になっています。であの最後の所有権のところリターンバリューポリシーという指定がですね上の方の C コードのソースのここですねここら辺にテイクオーナーシップというふうにやるとメモリー管理の方式を Python 側に渡すというようなそういうことができますというものです。<笑> まあ、あのかなりあの簡単にアイゲンとかも利用できると。で実行する と,、えーっとまあ、当たり前なんですけども、えー、まあ、えー、そうですねこれは123456っていう3か条3の行列を2つ試しに作って、まあ、行列を計算をするとこういうふうになると、まあ、いうふうになっています。で アイゲンに限らずですねあのまあ C 言語をやるえっときは行列演算の効率的な実行にはですねえっとデータのメモリー上の格納順を注意する必要が あ, るありますとでまあローメジャーとかカラーメジャーとか C 言語の並び方とか F あのフォートランの並び方とまあそういうふうなものです と, でえっとまあナンパイのあれは実はデフォルトではえっとまあ C 言語型のローメジャーになっていましたアイゲンのデフォルトはまあカラーメジャーになっていると。 ということで、まあ、これ、そのままだとあの、まあ、インコンパシブルなんですね。でえーっとまあ、なので、何をする必要があるかというと、まあ、2つですと、手は2つ。えー、っと、アイゲン側で、えー、っと明示的にローメジャーを受け取るように指示するか、えー、っと、ナン側で F 型にするかっていう2つの方法があって、まあ、そこは注意する必要があります<笑>で、さっきの例も実はそれをやってました。えー、っとですね、あの上の方で、えー、っと、まあ、ローマトリックスっていうのをまああの定義して、えー、っと、まあ、アイゲンのローメジャー型でデータを受け取ってくださいっていうふうにまあしています。<笑> まあ、そうすると、もともと Python がローメジャーなんで、まあ、それは自然に受け取ってくれると、まあ、そういうふうになってます。でですね、えーえーとまあ、例えば、えー、と 実, 行のあの実行例なんですけれども、えーとまあ、普通に、えー、とナンパイア例を作って、まあ、フラッグスってやると、いろいろ出てくるんですが、えーまあえー、C は true で F が f ォロ c e ということで、まあ、C 型になっているというふうになっています。まあ、これ、デフォルトですね。 でそれを AzFortrunArray、えーまあ、っていうふうにすると、まあ、今度逆になって、えー、と F 型になるとあのフォートラン型になる と, で、えーとまあ、そのフォートラン型にしたものをさっき作った、えー、とローメージを受け取るっていうやつにすわすと、まあ、エラーになりますということなので、まあ、実行するとき愛ンすごく便利なんですけれども、まあ、ちょっとこういうメモリーの並び方っていうのを気をつける必要がありますというところです。<笑> でえー、っと次にですね、えーっとまあ、ライブラリーとの、えーっとまあ、リンクなんですけれども、C 言語 を,、えー、を開発するときって、私もそうなんですけれども、えー、っとよくその外部のライブラリーを、えーっとまあ、依存して、えーっと、それとつなげて作るということ、あると思います<笑>あの。私たちの場合だと、まあ、OpenCV を使ったりするんですねで、えーっとまあ。それを依存する場合はですね、えーっとまあ、これも一応、ビルド で, できます、問題 で, できます。 なので、えっとまあ、普通の C 言語で開発する、バックエンドで開発するようなものは、まあ、大抵できるようになっているというふうに思います。じゃ、えっとまあ邪道すればいいかっていうと、えっと、この、えっとまあ、セットアップアイのところにですねあの、ライブラリのディレクトリとライブラリーズ、まあ、ライブラリーズこれ、えっとまあ、私指定する必要あると思ってますけれども、あの指定してあげると、まあ、それをリンクして、えっとまあ、ビルドを通してくれるということになります。ただですね、えっと まあ、このパッケージにして自分で使う分にはまあいいんですけれども、まあ、パッケージを開発する場合はえっとここにえっとそのライブラリがあるっていう前提でこれビルドしているので、えっと、そのライブラリですねこの場合えっと OpenCV をあのどうやって配布するかっていうのを考える必要があって、まあ、そこはちょっとまた別途、えっと、<笑>まあ今回では紹介しませんけれどもあの解決する必要があります、まあ、そういうところです。 ただまあえっとこういうふうに書けばえっとまあライブラリ と, えっとリンクしたものも作れるのでまあかなりあの自由度は高くて何でもできるかなというふうに思っています。でですねえっとまああの C 言語で開発するということなのでまあ当然あのテストとあとメモリをどうするかというのはやっぱり必要になってきます。あの普通、Python でやるとき特にメモリのことはあんまり気にしなくていいんですけどもやる必要があるということです。で、えっと まあ、テストについてですね、えーまあ、C モジュール内で、まあ、C 言語の中でメモリ確保された分、えー、っていうのは、えー、Python のの、えー、っとガベージコレクションは、えーっとまあ、勝手には消してくれません。なので、えーまあ、C 言語部分でメモリーリークしていないかっていうののチェックは あ, の、まあ、ある程度規模が多くなると確認する必要があるということです。でえー、っとここで私が行っている確認方法を共有したいと思います。<笑> えっとまあ、C 言語レベルのまず、メモ森の前にのテストなんですけれども、えっとまあ、C 言語レベルのテストでは、まあ、私の場合は G テストを使いました、えっと、Google テストですね、えっとまあ、Google 開発している C プラグ用のテストライブラリで行っています。でまあ、それとは別に Python レベルでは、私はノーズテストを使っていて、まあ、その2つは両方とも使っているとい う, ふうなことをやっています。 えっとまあ、G テストの私の実践の方針なんですけれども、まあ、まずは Python のインターフェースと C 言語の部分を分けると。えっとまあ、C 言語部分を、まあ、それはそれで G テストでテストする。まあ、G テストでテストするとういうことかっていうと、あのまあ、コンパイルをしてテスト用のバイナリーを生成すると、まあ、C, C メイクを使っていますで、えっと。Python 部分はノーズテストでテストということで、まあ、C 言語部分は、えっとまあ、あと Python 部分は別々でテストをしているということです。 でですね、例えば、IA の時に使ったまとまるの関数をテストすることを考えると<笑>まあそのときはです、ねまあ、テストのため、まあ、まとまる関数の別ファイルに切り出すと、まあ、これ別にあのコピーするというわけではなくてあの別ファイルに分けてビルドするとあの 構, 造構成するということですでこの例だと私意図的にメモリーリークを仕込んでありますマイント型をマロックメモリーをアロケーションしてでいるんですけどもそれを消すのを忘れているというものです でえーとまあ、これを C、えーまあ、まあ言語側でテストするんですけれども、まあ、ちょっとここ、Python の場合はあるんですが、えーまあ、G テストのテスト、C 言語側のテストコードを書きますと。でこれもそんなにあのまあ難しくなくてですね、えーとまあ、テストコードを書くということで、まあ、私あ、ノーズテストとか書いたりするんですが、まあ、それとあんまり変わらないように書けるかなというふうに思います。 えー、とまあテストケースをまあテストっていうふうに書いて12345678っていう行列を2個作って実行した結果があのまあデザイアードと同じであることをアサートするとまあそういうものになっています<笑>。 でえっと、これはですね、えっと、CMake でビルドしないといけなくって、まあ、CMake の, あのビルドは、まあ、若干めんどくさいかもしれませんけれども、えーまあ、こんな感じで、えーまあ、G テストも使うよ I ゲームも使うよっていうふうにやってビルドすると、まあ、ビルドできますとでビルドするとです、ね、テスト用のモジュールができる と,、えーとまあ、CMake 使ってらっしゃる方いるか分からないですが、えー、っとこうする と,、えーとまあ、CMake で MakeOld、えー、テスト用のバイナリーが生成されますと でそれを実行すると、ですね、えーまあ、実行はあのバイナルで実行するだけなんですが、えーっとまあ、こんな感じで、えーまあ、テスト1を実行して OK でしたという答えが返ってくるようになっています。<笑>まあこれは C 言語側のテスト の, あの私がやっている方法のご紹介なんですけれども、これ結構必要だと思うんですね。なんでかっていうと、ちょっとまた後の方で出てくるんですが、あのこれを作っておくとメモリリーリークのチェックができますということです。<笑> でえー、とあちなみにですね、えー、とあの今、一番初めに C 言語側のソースを分離するって書いたんですけども、まあ、Python インターフェースはじゃあそれどうしたらいいかっていうと、まああの、感じにすればいいですと。えーまあ、その分離したものが外部で定義されてるってことを書いて、でセットアップパイに、まあ、その分離したファイルも、えー、と追加してあげれば OK ということです。<笑>まあだからこの場合、えー、example.cpp のところが、まあ、インターフェースのこの PyBind11 が書いてある部分で、 このまとまる c p p は、まあ、いわば純粋な C 言語のソースということになっています。でえっとまあ、次、メモリーチェックなんですけれども、メモリーチェックは私、バルグリンドを使っています。バ、えっとまあ、ルグリンドはメモリーデバッグやメモリーリークの検出、プロファイリングが行われる、えっと、OSS の開発ツールということで、えっとまあ、それにです、ね、実行コマンドを足すことで、えーまあ、メモリーリークのチェックができます。で今回、えっと、G テストでテスト用のバイナリーを作っているので、まあ、それを、えっと マルグリンドに送れば、まあ、テストできるということです。で、実際送ってみると、あのやり方はこんな感じで、えっと、マルグリンドコマンドに、えっとまあ、<笑>引き数としてです、ねえっと、テストバイナリーを与えると。まあ、そうするとメモリーチェックが走って、ダ、まあ、ーッといってですね、えっと、サマリーが出てきますと。で、まあ、あの注目するべきは、えっと、リークサマリーですね、この場合。えっと、まあ、ロスト40バイトっていうことで、まあ、あのちゃんと40バイトのメモリーの削除し忘れが指摘されています。で、まあ、あのこれは、 えっとまあ、実行してすぐに終了するプロセスだったらいいんですけれども、まあ、あの長期間動くような、まあ、デモみたいなものに組み込むんだったらば、まあ、あのポジティブリンを含めてゼロにするということをやる必要があります。ちょっとめんどくさいですけれども、マシン言語とあの組み合わせる場合はこういうことが必要ということで、えー、なってます。最後に、デブオプスの事例紹介ということで、ちょっとここまでやって、えっとまああの<笑> パイソン側の、えーとまあ、ビルドもセットアップも走らせる必要があるしであの C 言語側も、えーとまあ、C メイクで、えー、とテストバイナリーを作ってですね、まあ、それのテストをして、えー、チェックをするっていう、まあ、やることいっぱいあるんですね。 まあえっとまあ、いちいちやりたくないということで、まあ、私の場合、デブオプスのパイプラインをっ使っていました。でえっとまあ、先ほど、ここ の, あの会場の中で、マイクロソフトさんのブースを発見して、お世話になってますってお礼をしたんですが、えっと、Azure のデブオプスを、えっと、用いて、パイプラインを作成していますた。でまあ、あの私たちの場合、肌解析のプログラムをです、ねえっとまあ、作って、パッケージングをしてです、ね、社内向けに公開しています。 えっと、Azure のいいところですね、アジュールのマイクロソフト回し物じゃないですけれども、あのいいところとして、のえっと、Azure の中にですね、PyPI、えっと、サーバー、えー、みたいな使い方ができるものを、えっとまあ、用意してくれているので、まあ、そこに、えっと、置いて、社内向けに公開しているということです。<笑> ね、えー、っと、Azure を使うとですね、あのアクティブディレクトリを使ってアクセス管理をした上で、まで、あ、社内向けのパッケージ管理公開ができるので、まあ、結構便利かなっていうふうにして重宝しています。まあ、ありがとうございますということです。<笑>えっ と, まとめです、えー、まとめですけれども、えー、っと、まあ、あの組織文化とか、あの効率性の要求によっては、えーっと、C 言語と Python を混合して開発する必要があると思います。で、えーっとまあ、私、ここでは PyBind11 を用いて、えー、Python と C 言語を連携する方法を紹介しました。 えっと、C 言語部分の、えっと、テストの実践方法を、まあ、紹介しました。で、弊社のデ v o p スでの活用事例を紹介しました。で、えっとまあ、現在でもですね、まあ、C 言語結構生きているかなっていうふうに思います。あのここは、まあ、Python のコミュニティですけど、まあとは言っても、あの、<笑> えーっとまあ、新英語と仲良くするということも必要かなと思っています。あの他のプログラミング英語との連携というのは、まあ、一種の、まあ、異文化交流でもあるのかなというふうに私は思っていて、でまあ、皆さんもですね新学長に触れてみて、まあ、そういう異文化交流してですね、まあ、そこであの Python の布教、えっと、活動というか広めていく活動というのもあのしてみたらいいんじゃないでしょうかというふうに思います。はいえっと、私の発表は以上ですご質問ありがとうあご清聴ありがとうございました はい発表ありがとうございましたスライドに質問の方がですねいくつか上がっているのでお聞きしたいと思いますそうですね内部向けパッケージ管理システムは何を使っていますかとのことですありがとうございますえっ、ー、と Azure の DevOps の中で用意されているあの Azure アーティファクトっていうのが用意されていてでそれがですね。 あのパイピアイサーバーのように使えます。えっ、ー、とピップインストールであのインストールできると、まあもちろんあのえっ、ー、とここのサーバーを見てくださいって指定する必要がありますし、認証もする必要があるんですが、まあそれをすることであのできます。なので答えとしてはえっ、ー、と Azure アーティファクトを使っています。はい、ありがとうございます。あともう一点ですねと素人質問で恐縮ですというあのいつものセットオチがついているんですけれども、えー、NumPy を用いて Python 側で 処理する場合データのコピーは発生するのですか、えー、また、バイバインド側でうまいことをやってくれるのでしょうか基本的にその引数として渡す場合は、えー、っとあのデフォルトではですねあの何でしたっけ。あの あの変わらないイミュータブルなイミュータブルな型として C 言語化で受け取るようになっているはずですだからコ ン, コ, ンがコンスト上がつくのかな、えー、っ, とっていうふうになって引数そのものは変えられないようになっているはずですでそれを変えるようにできるっていう方法はちょっとあの私は調べてないわしわかんないんですけれどもあのそういうふうに当たりますであのデータのコピーかっていうとあのレファレンスを受け取るっていう形だったと思いますなのでコピーじゃなくてレファレンスっていうふうに私は認識です えーまあ、それらのことはですね結構、パイバインド側でうまくやってくれていてあのどういうやり方でやりますかっていうのも、あのー、選べるようになっていたとと思いいいまますすすはい、ありがううございます1点だけそうですねパイソン側にメモリ管理を譲渡するオプションがあるという話にあったように思いますがそれをツールにすれば基本的にはメモリーリークを気にしなくてよくなるのでしょうか。 とというここでですす、えっと、答えはノーですねこれはねれ戻り値の話だけなんですね戻り値は、まあ、Python 側で戻り値を受け取るのでそれをどうするかって分かりますけども内部で全部解決している話は、まあ、当然知りようがない、Python 側はなので答えは NO で残念ながらあのメモリーリークは気にしないといけないです はい、ありがとうございました。お時間の方が来ましたので、鈴木さんの方のトークの方を終了させていただきたいと思います。え発表ありがとうございました。え参加者の皆様はえ大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。